よーっばはい、ということで、太郎です。ということで、ね、前回の動画に引き続き、もう一本、料理動画をやりたいと思います。よいよいよいよいよよよ、斬新な拍手。見てわかるでしょうか、とちおとめでございます。福島のね、有名なお米はコシヒカリ。まあ、いちごっつったら何を作るかわかると思うんですけど、そうです、いちご大福です。いや、お嘘。そいちご飴はね、僕、舐めたことないんです。今まで、りんご飴とか、いちご飴とか。 だから今回初めて自分でねいちごあめを作って食べたいと思いますでは用意しましたこちら上砂糖上白糖で、ね、この上白糖を使って早速作っていきたいと思います太郎あ げ, あげ はいでね、準備は完璧やっていきたいとあとは冷蔵庫で生きて待ちたいと思いますにゃはいということでこれから早速いちご食べたいと思いますでもねあのいちごってカリカリってするイメージじゃんちょっとねドロドロしてるんだよね。じゃあ早速サクッてなればねサクッてなれば一番いいから。 サクて音が鳴れば A3 になるかそれではいただきます何<笑>か雨って感じではない。 二つ目うんただちょっと甘いイチゴ飴みたいな<笑>全然全然飴っていうかねサクサクってなんないねやだねこれはこの上からもう一回やってみようかなもう一回やり直してみとやり直したいと思います はい、ということで先ほどね作り直してきました<笑>深夜の1時半に<笑>先ほどのちょっと砂糖を最後に増やしたのが悪かったっぽくてあのー、砂糖の割合が多くなってベトベトっていう感じになったので調合を変えずにあのー、砂糖を余計に付け足すことをせずにそのままの調そのままの分量でやりましたそしたらねちゃんとカチカチっていう飴ができました ダイいッこ いいのと全然違うやん逆にさっきなんであんな下手んできたのっていうくらい今うまいそれでは2個目、うん、ちょっと失敗気味のやつ食べます 雨っぽい雨細工っぽいいただきますはいということでちょっとね 意外と多かったので、みんなに分け与えたいと思います。これ食べます。はい、<笑><笑>まあ、夫はともかく、うまいわ<笑>。<笑>お。彦摩呂さん出ますか、第二代目の。いや、これぞ、まさに。味の。 えー、味のダイヤモンドカッター。